月光は私たちが月のように夜を照らし世界を明るくするという演舞です見てくださる方にエネルギーパワーを与えられるよう精いっぱい演舞いたしますそれでは武蔵野国よさこい連一新の皆さんお願いいたします会場ににお集まりの皆さんこんこちは、えー、武蔵国よこ以来一心と申します えー、今回が最下祭初参加となったのですが、えー、楽しい時間も早いものでもう最終日となりました僕たちとしましてもこの北朝鮮ステージで踊らせていただくのは今年最後の演武となりますのでどうか温かい目で見守っていただければ幸いですそれではお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします<笑>武蔵野国よさこい連一心一の心 結いいぞ朝かの大地に心が躍る汽化の音色に身を委ね高まるほど気分上昇は武蔵の国より強い縛れだ。 お客様方お心ちょ 彩る8月の空はどこまでも澄み渡るこの時間がいつまでも続けばいいのにそんなことを思ってしまったそれでも別れの時は着々と近づず僕らは僕らは迷いながら傷つきながら真っ黒な夜を ただよ け, けた希望という名の悲観決めちゃって 世の中ってやつは思っていたよりうまくいくことばかりでもなくてにじむ努力も孤独な夜も報われないことだってあるだろうでも出会えてよかった 武蔵の相手新たな風吹き祭り囃に心は踊るまだ見ぬ夜明けに思いを馳せてさあ月を耳照らされ このウのルスのに愛を込めて結婚直れありがとうございました一心徹底ありがとうございましたありがとうございました